自由をめぐる問題を中心に一緒に考えていこうという目的で提供させていただいております。ぜひともチャンネル登録よろしくお願い致します、はい。ついに、ついに、最、あ、高のー、議員会館で、はい、戻ってきた。三、えー、年ぶりですね。<笑>はい マモルくんも議員会帰り来たということでちょっと映ってるんですかね後ろで。はい。ここです。ここですね。は、え、い、ー。えっと8月の29日にですね、はい、参議院議員にまあめでたく、えー、再就任しました。であの今日はですねえっ、ー、とまあ編成を少し変えながらですね、えー、まあ今週の国会とか政治ということを、えー、ちょっと丁寧にですね説明をしていきたいというふうに思ってますし日々 あのまあ、議員として何をやっているのかということも詳しく説明していきたいと思っています、でそれから今日の特集なんですけれども、えーまあ、議員活動、指導ということなんですが、えー、基本的にです、ねまあ、最初の100日プランと呼んでいるんですが、約3ヶ月間、えー、非常に大事だと思うんですね、どういうスタートを切って何をやろうとしているのか、はい、そのあたりを詳しくです、ねえー、今日は説明をしていきたいなというふうに思って い, ますお願いします。はい でさて、えっとですね、今週の国会ということなんですけれども、写真なんてないんだよね、えー、当選証書をもらった、ないね、ないです、はいえー、準備が全然できませ ん, んけれども、26日、ですねまだあの議員になる前に、うんえー、当選証書をいただきました、えー、総務省の地下でですね比例議員50名に対して一人一 人, 人手渡されたということで、うんえー、特にあのマスコミが一番注目していたのは、 えー、令和の、えーまあ、障害を持たれた2名の候補者ですね、はいえー、が、まあ、あのかなりマスコミで、えーまあ、注目されていました、はい、それから、ですね、あのー、須藤元気さんも<笑>あの、えー、結構カメラが入っていたかなというふうふに思いますいずれにしても26日にです、ね、当選証書をもらったということで先週の金曜日ですで金曜日から<笑>私自身はすごく忙しく活動しまして えー、26日はですねその後足で、えー、漫画議連の関係で、えー、首相官邸官邸の方に入りました、えー、菅官房長官とですね面談をして、えー、例のですね京都アニメーション京アニの、えーまあ、火災事件っていうんですかね、えー、それに関して申し入れを行うとあちょっと、えー、写真がありますけれども見える映りますかね、えー、菅官房長官中心ですね、えー、漫画議連の会長の古谷啓二さん えー、それが、えー、前文科大臣ですね、えー、小野田美紀さんを突きつけちゃった と,、はいえー、というような面々で、ですね一応超党派なんですけれども、まあ、与, 与党を中心にです、ね、今回は人を集めて、えー、菅官房長官に対して、まあ、申し入れをしました、で申し入れの内容はです、ね、で、あのー、また、あ、でも実は言われてるんですが、今、かなり寄付金が詰まっているんですけれども、税制上の問題でですね、 下手をすると贈与、ね、になる可能性があるということで、えー、これをです、ね、何らかの形であの、まあ、免除というかあの知恵を絞ってです、ね、そのまま集めた、えー、寄付金がきちっとその共和人のです、ねえーまあ、遺族の方々被害に遭われた方々債権等に、まあ、使えないだろうかと、まあ、い う, ようなことを政府として探ってもらいたいと。でそれからもう一つ共和の件に関しては 非常にですね、まあ、アニメーション業界全体も動揺しています、いずれにしてもあの政府含めてしっかりとしたです、ね、支援がまあどういうふうにできるのか、京都アニメーションも非常に甚大な被害を被っていますので、放っておけば非常に厳しい状態になりかねないと、まあ、いうことで、そのあたりですねあの、国として何ができるのかということを えーまあ、これから探っていきましょうということで、で今回、私もまあ与党の一員になりましたので、えー、議員側の人間としてはですねあのまあ自民党、まあ、与党、特に満宮議連、窓口として私が責任を持って対応をするということで、えーまあ、政府としてはまずしっかりやってもらいたいということで、えー、この申し入れを行っています、で一方で、その足で実は、ですねとはいうものの、まあ、政府任しっぱなしというのも、えー、いろいろありますので、 経産省の方にもですね行って、えー某、某局の局長とも実は下地の打ち合わせをしています、まあ、こういうことはすごく大事だと思ってまして、まあ、政府に単にやりなさいとい う, ふうに言っても、ですね現場が動かなければ仕方がないですし、まあ、現場から出てきた案を待っているんでは、えー、刻一刻とあのいわゆる事態は変化していきますしあの、早くやらなければいけない、まあそういう意味では。<咳> えー、まあ現場 で, ですね。どんな案があるのかっていうことについても事前の で, ですねすり合わせをしておこうとまあいうようなことで、えー、実は経産省に対してもですねあの訪問しています。ちなみにこれあの話題になんて言われたんですかこれ？これは<笑>僕すごい気になってた、聞いてないんですよ。これは言っちゃっていいのかな？はい、いやあの五十三万票取りすぎって言われました。<笑><笑>いやびっくりした。あの菅官房長官まあ。 あの、へ、これね、実は、部屋に、はい、あの、それは、これは実はね、あの官房長官の、ま専用の、あの、面談待合室なんですね、はいはいはい。で、その官房長官入ってきた、あ、あの、もう入り口で、いけない私の、こう、つかつかってやってきてですね。<笑>おおって抱きつかれるような感じでですね。そう、あの、あの、まあ、菅さんに、一応抱きつかれた<笑>。感じで、取り過ぎ。取り過ぎ、うん。そういう、こう、うやりとりがあったんです それとまあちょっといろいろとここでは言いにくいんですけどまああの菅官房長官とはまあこれまで子ども庁の問題とかいろんなことをやろうということで言ってきましたんで少しですねちょっと立ち話的にいろいろと今後、まつめていきたいことがあるということもす、はいえー、り合わせて、えー、あのいましてただ、まあここはあくまでもまあ教員の件での漫画記念として の, あの申し入れだったので。 ただやっぱりあの、ま、政府・与党の一置になりましたので、えー、政府の幹部との、ま、コミュニケーションを図っておくということは、ま、非常に重要なんですよね、まああのそういうこともあってあのねよく私もすぐ、えー、自民党入ったり新人で何もできないんじゃないかとかと、ま、言われたりするんですけどもあ、うん、あの ま,、えー、ま新人であるのは間違いありませんけれどもそれでもこれまであの国会の中でですね小さい政党とはいええー、一応、その政調会長として責任者として まあ自民党に党の代表として接触してきましたし、えー、まあ菅官房長官ともいろんな仕事を実はしてきてるので、えー、改めてですね、ぜひ一緒にやらせてくださいと、まあ、いうようなことを、えー、言った感じで、はい、はいえー、です。でさて、<咳>まあそんなことが26日で、で、え、す、ー、が正式には29日ですね、えー、まあこの日から任期がスタートと。はい、移ってす？うん。周さ戻った。 戻ったはい、えー、すみません、あのちょっと今、止まっちゃったみたいですけど、ちょっと再開しましたんで、どこまで行ったんだっけ、あっ、京アニの官房長官申し入れといとこまで来ましたの、ね、で、はい、ちょっと話を続けたいと思います、あの今週の国会ということで報告してますが、えー、もう一つは、ですね29日はですね、えー、参議院の、ま、自民党の、えー、まず総会がありまして、 えー、その後、えー、自民党等のです、ね、政務調査会の全体会というのがありました、はい、これは何かというとです、ね、まあ、令和 2, 2年、ですね、えー、来年度のまあ予算をまあ作るということで、概算要求というんですけれども、予算の最初の骨子、枠組みをです、ね、議論する一番最初の会合、うん、で岸田政調会長を中心に、まあ、自民党の議員であれば誰でも出れると。 まあ、いうところで、私もででですすねねまあ出てて話をまあ聞いいきたととうことです、ね、であのせっかくなんであのまあ、自民党のメンバーにもなりましたんでいわゆるその自民党ですね、まあ、いろいろ言われてますし、なんか、あの悪名高木みたいな感じでもあるんですけれども、<笑>ま実際はどうなのかっていうことについては、えー、できるだけ生な姿を、えー、伝えていきたいと思ってるんですけども、その政府、あごめんなさい、自民党で、 あの の, 成長のですねまあ雰囲気としては非常にあの話しやすいというか割とオープンというかもっとねあのギスギスしてて言いにくいのかなというのを思っていたらまあしっかりですねまあ議論している議員も多かったとであの本当に消費税を上げるべきなのかどうかとい う, ような声も随分、ああいわゆる特に参議院議員の方で選挙を戦ったメンバーからするとねやっぱり散々こう言われましたと。しかも えー、この継続、毎月ですね実質の賃金が下がっている状況感の中で本当にいわゆる消費税上げるべきなのかというのはずいぶん多くの議員が手を挙げて発 言, 言もしていましたしそれから、ですねいわゆるデフレ脱却というのが安倍政権としてもですねこう8期目なのかな8年間続いてきた中で実際できているのかとで来年度の予算は大胆にまあそういうデフレ脱却のためのえ大型投資を含めた編成にしないとね。 ありの足したり引いたりというようなことで本当にいいのかということについては相当、議論が活発に行われていたということでいやあの も, うもうちょっとシャンシャンではい、はい、あの大政党としての重要な全体会ですからスーッとあの説明だけ一方的にね財務省のメンバーが来て言っちゃうのかなというふうふに思ったらですねまあ結構、言いたい人は言いたい放題。もちろん言いたいたた放題言ったことっこが 本当に反映されて結果が出なければ確かに意味がないっちゃ意味がないんですけれどもあのいずれにしてもですね、えー、まあそういう、えー、自民党の政調会のまあ雰囲気というのはそういう形だったんでで今後はあのまあいろんなですね関係するできるだけ部会にもですねまあ出席していこうというふうに思ってますけれども、えー、ニコなまも動いてる、ね、ニコなまも動き始めましたはいはいじゃあ大丈夫ですかはい、はい じゃあちょっとすいません。もう大丈夫ですねこの後。はい。じゃあ早速すいません。あの話を続けますけどどこまで行ったっけ。あ、えっと自民党のあの税調だよね。<笑>あのまあその話までしましたけれども、はい、いよいよ来年度のですね大事な予算ということでまあ議論が始まったということですね。私もあのまあ、実は、えー、手を挙げて。 ちょっといいろろ言いたいことがいっぱいあったんで意見を言おうと思ったんですけど、はいまあ、一応借りてきた猫っちゅうか<笑>最緒から来て飛ばしてもしょうがないので、まあ、様子をちょっと伺っちゃったかなという感じでしたけれども、はいえー、またタイミングが合えばですねあのしっかり意見を言って反映してもらうようにやりたいとも思ってますでそれからちょっと今後の予定なんですけども8月の1日ですね えー、明日になりますか、えー、っと臨時国会ということでいよいよ国会そのものはいはい、明日から5日までになると思いますが、えー、短期間開催されます目的は、まあ、参議院議長を選出するいわゆる参議院で選挙がありましたので参議院の役員がみんな入れ替わりということで、はいまあ、参議院と衆議院は同時に そ, その関係で開かれるんですけれども、まあ、基本的には委員会が作られて、まあ、すぐそれで終了ということになります。 でもう一回もう一つ今回のですね、はいえー、臨時国会の目玉はですね令和初のですね天皇陛下ですね、うんうんえー、があの開会式に来られるということでなんとすごいよねあのよくまあ確かに開会式の、えー、は天皇陛下が直接見れるということで傍聴席は人気があるんだけど、はい、最初の数分で<笑>あのしびきちゃったというか。ということでしてああのー、まあ、すごく注目される。 開会式なんだなというふうに思っています。はいどうしました。はい、えー、ということであの8月1日以降、えー、はい大丈夫8月1日以降、えー、まあ5日間もやりますけれどもまあ実質は1日で1回閉じて、えー、多分ですねその後の国会はですねまた臨時国会秋にですね10月になったらやることになるかなというふうに思も。 秋の臨時国会のですね、ポイントはな何やってるのか大丈夫ですか、はい。秋の臨時国会のポイントは、えー、何かというとあのー、例のあのー、何だっけアーカイブセンターがあるが、はいえー、飛んじゃったので、えー、まあこれなんとしてでも復活させたいなというふうに思ってまして、えー、これ多分この秋に、えー、再立ち上げができないとまあもうなくなっ えー、話なので、はい、なんとしてでもこの秋のですね臨時国会ではメディアアーカイブセンターですねを、えー、通させるべく議論しておきたいというふうに思っています、はい、ここ初のお仕事なんではい、やります。はい、多分、はい、私がやらないとやらないので<笑>やりますそれからもう一つ予定なんですけどもコミケの凱旋を、はいえー、8月の9日 10 11、12と、はいえー、なんかニュースでも流れたそうですけども、も当選したらコミュニケ会社をやると、はい、<笑>いうことで、えー、今回、コミュニケはですね会場問題もいろいろあって、4日間と、はい、いうことになりましたが、4日間ですね、はいえー、東京ビッグサイトで、えー、やりますので、はいえー、ぜひ皆さん、ですねあどうしました、大丈夫ですか、あのー、まあ、よろしければ来ていただきたいなと。 ちょっと最終的な時間、今調整してますが、うんえー、2時以降になるというふうに思ってます。2、は、時、い、4時ぐらいかなという感じ で,、はいで、それからですね、えー、と3日目ですね、えー、は私、売り子として、ですねエーフィーのブースで、えー、まあお水本をですね販売したいと思ってます。で場所はですね西の市の35の A、<笑>えー西館のですね市の35の A ということで、すね、はい、これまたぜひ来ていただければですね、生で私が売り子やってますので、 ぜ、え、ひ、ー、と思っていますもう家秘マーガジン焦っていっぱい作ったんですけど結局できた50何ページかでお、そうなんだ、はい、んいや 1, 日で1日で原稿書けとかいうからさ<笑>すごい1日で書いたよあ<笑>すごいはい、はい、でもう一つはですね、えっとはい、フォーラムをですねお約束通りやりたいと思ってまして、はい、えまだ予定なんですが8月の12日にですね、えー、東京フォーラムをやりたいと思います、はい、私が当選後の 初月、ね、のフォーラムになりますので、あのぜひですね、えー、直接意見が言いたいとか、まあ、この辺を聞きたいとか、まあ、そういう方がいらっしゃれば、ですね、えー、ぜひ8月12日のフォーラムに参加していただきたいと、でちょっとこれ、会場費がですねもしかしたら、行、えー、くばっかかかると思いますけれども、はいえーまああの、ちょっと有料になりますけれども、東京フォーラムの開催予定ですので、ぜひ参加いただきたいというふうに思っています。はい、といととうことで あのまだこの会館に移ってきてから月火水なので3日目ですけど、はい、酒井さん的どうですかねああなんかでもまだインフラも整ってないし、うん、まだまだこれからって感じじゃないです か, か結構ねうちの事務所飛ばしすぎっていう話があって。はい あの連日12時過ぎまで<笑>やってるブラック、ね、ブラック事務所って<笑><笑>、ね、言われてるんですけれども、はい、普通のんかみんないないじゃんね全 然, 全然いないみんな議員って何やってんだろうっていうぐらい、はい、この立ち上げ時期こそ僕はあの国会議員って大切だと思うんだけれども誰も何もやらないのかっていうぐらいでうちすごいすごい熱量で盛り上がっているのではいあのまあ ぎ秘書辞めそうって言ってますけどそれでもずっと一緒にやってきた秘書軍団なんで期、は、待、い、<笑>はしてますけども。はいはい、ということでえー、っとまあ、あのー、まだ3日目ですけど、はい、山田事務所としてはですねやっぱりいろんな実績を早くあの成果を出したいと、まあ、いうふうに思ってですねあの頑張ってちなみにあのゴルフやりませんかってあります私、ゴルフやりませんので全く、はいうん、あのそんな暇があったらば政治活動というかですね忙しいんだ方がいいと思ってますので。 えー、そういうつもりでやってますはい、はいえー、ということで、まずご報告が終了で特集に行きたいと思いますはい、はい、今日の特集、議員活動指導、山田太郎の100日プランを発表です直ちに取り組む政策とその内容 えー、と選挙中もです、ね、散々、あのー、発表していましたけれども、えーまあ、議員活動ってです、ね、最初の多分3ヶ月間ぐらいすごく重要だと思ってるんですね、うんはい、あの選んだはいいけれどもこの人何にもやってくれないとか話が違うとか公約も口ばっかりとか、まあ、そういう人も多い中で、まあ、あのそうはなりたくないというふうに思っていて最初の立ち上げ、まあ、夏休み期間にも入りますけれどもしっかりうちはです、ね、100日プランということで。 えーまあ、実現できることはしっかり実現していきたいと、まあ、いうふうに思っていますであの、まあ、ちょっと100日プランとは別なんですけれども、えー、すごく重要な話として今何をやってるかっていうことで、はい、3点ぐらい、えー、お話をまずはしておきたいと思います一つはですね例の京都アニメーションの件ですねでこれはあの実はですね私が京アニの件に関して、えー、漫画議連を経由して、えー、政府に対して申し入れをしてるということを言いましたらじゃああの 始めたいいと思いますすけども京アニの件はですね確かにまあ懸念してたことはあのー、まあ甚大災害でしかもああいう形でもってですね35名の方亡くなったのかな、あのー、戦後でもまれに見るもう、えー、大きな事件ということにはなりましたが、えー、ただ京アニのこの件だけを特別扱いするべきじゃないとて声も実は あってですね、うんえー、前例であったりだとか使える法律っていうのをやっぱり駆使して対処対応しなければいけないということと、えー、まあ寄付に関しても集まりつつあるんですがこのままでいくとですねこれを、えーとまあ、せっかくみんながそのままいくと思って、うんえー、支援金で集めた、えー、ということなんですが。 これがどうやったらですね直接、変な形で税金というふうに、えー、召し上げられちゃうんじゃなくて、えー、移るのかどうか、えー、このあたりはですねあの関係各位、しっかり知恵を絞る必要があるというふうに、んえー、思ってますいずれにしても、これをクリアしないと、私も漫画、アニメ、ゲームが大切だと言っておきながら、アニメーションの一角の極めて重要な会社が、まあえー、その関係者も含めて大変なことになると。 それっやっぱりあのアニメーション全体の今、えー、動揺というのが走っていて、まあ、教員を救えなかったとしたらば、その人たちのやっぱり、えー、気持ちというものもなかなか収まらないだろうということで、えー、結構ですね批判を実は受けながらも、えー、一生懸命できることは何なのか、で多分正直ベースで言うと、これ官僚に任せておくとですね、まあ、やれることしかやらないんですよね、うん、なので、ここは政治の出番だというふうには置いてますけれども、 えーまあ、そういう形で で, す、ね、できる限りのところを、まあ、ギリギリのベースで私も知恵を絞ってやると、まあ、いうことをぜひ、えー、理解していただきたいしやっぱり世論が大事なんですねでこれは教に特別会するのかって声が強くなれば強くなるほど何もできないで知っといていただきたいんですけども今回は、えー、例えばあの東日本大震災なんかと違って自然災害でもありません、えー、地震みたいなものでもないということで ほとんど国の支援がこのままだと受けられないんですね警察からのいわゆる犯罪 者, 犯罪 被, 害者被害者に基づくものしか今のところ考えられなくてですねはい あ, ありますね、えっとまあ、労働時間中なので労災ですね、はい、そうですね、はい、でこれ、うん、テロではないんですねテロっていうのはあくまでも政治的理由でもってやられた場合なのでほとんどその保証が、えーまあ、皆さんが考えられる以上にないで会社もまあ厳しい状態でもありますので そうなるとですね会社が見舞い金みたいの払えないと亡くなった方々の家族全員路頭に迷う関係者ももしこれで仕事が奪われればこの隣の周辺の人たちはみんな路頭に迷ってしまうということでこれはあの地下鉄サリンとの扱いも違います、うん、ということなのでこれは知恵を縛らないとですねあの誰かが何かをしてくれるという状況ではないんですね、それの中でまた共犯にだけ特別扱いするのかという声も出てきているということで。 まあ、厄介ではありますあのそういうことで、あのぜひですね、えー、私はまあ政治家としてです、ね、政治が何ができるのか、えーで、やっぱりこれはすごく結果によっては、あのまあ、大きな政治や政府に対する信頼にもつながってくる問題だというのを思ってますので、えー、対応をちょっとあの慎重にはするけれども、大胆にもして、えー、進めていきたいというふうにも思っています。はい であの次がですねまあ共有権はまあだんだんと進めていきますので動きがあればできるだけこの番組でも披露したいと思います、はい、いずれにもちょっと政府がどういうことを出してくるのかで直ちに、まあ、やっぱりあの責任を通ったのは早いですねあのー、ま菅官房長官に言ったもうその日中には多分西村副官房長官に伝わっていて各関係省庁との調整に入って各省庁で知恵を絞ってこいということが指示出てると思ってます。ので あとはどういう案が政府から出てきたのか、出てくるのかということを見守りつつ、ですね足りない部分に関して、今度はまあ立法国会議員の方がしっかり物を言ってサポートしていくという形にする必要があるというふうに思っています、これとにかく誰かが動かなければ、このままではです、ね、事実上支援はまあ受けられないということになりますので、これは私がまあしっかりやっていきたいというふうに思っています。で2点目なんですけれども あの例のブロッキングの話ですよね、はいえーまあ、ニュースにもなりました、えー、知財本部がですねいわゆるブロッキングに関してまあどちらかというと急に議論を始めた、ねはい、ということで、えー、実は昨日ですね文化庁の著作権課の課長にも来てもらってですねあるいは知財本部の関係者これ知財本部の方はこれ内閣府になるんですけども内閣府と文化庁の方にそれぞれ来てもらって。 何が議論されたのかということに関して、まあ、ヒアリングをしましたでさすがですね変な話ですけどあの政権与党がねあの対応がですね課長が来ますからね、うん、はいそうですねあの正直言うと野党時代は、まあ、いくら政府に対してレクを求めても、まあ、課長補佐以下、えー、というのが、まあ、実態だったんですがまあここは、えー、とまあ、えー、与党でもあるということで、うん えーまあ、課長がですね直接、えー、来ていろ、えー、んな議論はしましたで、まあ、簡単にはですねちょっと推移は見守らなきゃいけないところがあるのでここで結論はということではないんですが、えー、簡単に言うと我々の論点というのはですね本来、その知財本部というのは全てのそういった知財関係の議論の最終的な、まあ、親会議というのかな、うんえー、最終的な政府の、まあ、最高会議なわけですよ、うん、で本来はこのブロッキングというのは総務省の方の議論なんですよね。 知財本部本体ではなく総務省の方でしっかり結論がちゃんとブロッキングをやるんだらやるっていう結論が出てから知財本部の方に報告されその総務省から出てきた内容をもってああでもないこうでもないって言うべきだと思うんですが、うん、ある意味で僕はらは本件に関しては知財本部側つまり内閣府の方がスタンドプレーじゃないけれどもあえて前のめりになってブロッキングの議論をしたんではないかと一方で元々招集のアジェンダの中には この要は著作権に関する、えー、海賊版に関する議論というのはなかったはずなのに急にこれはどうして出てきたのかと、まあ、いうことについては強く、あのーまあ、敬意というかですね、えー、そのプロセスを、まあ、問いただしました、まあ、いずれにしても、えーまあ、あ知財本部の言い分としては確かにその山田議員等が言うことが筋論だけれども、まあ、あのなかなか知財本部の会議は開けないので 何回も開くものではないから、えー、まあ、必要だと思ってそのことについても触れて議論をしましたと言うんですがちょっと我々としては正直そこは腑に落ちない非常に前のめりでちょっとプロセスも変えた形でやりたい人が、えー、そこでちょっとあのしっかりとしたベースを、えー、総務省から上がってくるものを踏まえないで議論してしまっているのかなということがあのまあ気になるところではあります。 ここは皆さんにも申し上げたいんですけど我々もですねじゃああの著作権家であれ、その知財本部と戦うのが筋論じゃないので結果としてはブロッキングされずに証言の自由というのは守られるということが漫画村が欲しいことだし、はい、一方でですね我々も一緒になって考えなきゃいけないのはじゃあ別に海賊版がっていいってことじゃないから海賊版を防ぐためにはどんな手立てを作んなきゃいけないのか そ, そのことはやっぱ第一義、これは同じですよねと。 ただ海賊版を、えー、要は防ぐために、まあ、よくちょっとそこで私もあの農薬議論っていうのをやったんだけど激悪な害虫が全部殺傷するような強力な農薬をまいっちゃったらそ れ, それこそいい虫もそれこそ食べる野菜すらも汚染されちゃったというのでは何の意味もないからあのどの程度のことを や, れやるのかで表現の自由ということがどうすれば侵されないのか。 ここのことはやっぱりしっかり踏まえた上でやらないと、権利者だけ側の側だけの意見を聴取して、強い形でもって、改造版に臨むというだけの進め方ではまずいだろうと。 まあ、いうことがを、まあ、あの議論しています。だいずれにしても今後は、まあ、多分もう著作権かもですね。私がもう与党に入りましたから<笑>まあ無視はできな い, いドキドキしてきてと思いまし<笑>多よいつ呼ばれるんだろうと思ったらいきなりあの無視はできないしやっぱり私も今度は自民党の党の中でも扱かっていくになりますので<笑>、えー、そういう状況下の中でやっぱり、えー、と異論でもって与党の中で進まないっていうのは彼らとしてもまずいんで。 あのまあ抱き込みに来たのか<笑>議論をし た, 来たのかは色々思惑はあるんでしょうけどただ、決してあのぶつかり合って前に何も進まない逆に言うと海賊版の問題も何も解決しないということではまずいのでこれはまあ知恵を絞ってお互いあのどうしたらいいのか落としどころをどこにして最終的には私の立場はもう表現の自由というものが失われないというのはどの程度のことなのか。 まあそういうことをやりましょうということで一応結論としては建設的に、うん、でしかも彼らもああのまあ、じゃあ次はどういう形で進めていくかということに関しては、まあ、しっかり、えー、と情報ですね、えー、こちらにも伝えた形で、えー、連絡を取りつつやるということに行きましたのであの随、ー、分、今<咳>後はですね変わってくると思います。あのー、審会の方でにに決めめ、えー、省庁ととしても強引にまとめ 自民党のうに突然やってくるっていうことには多分今後はならないだろうというふうふに思ってますしす、ね、まさにこれは本当に54万が聞いている、うん、まさにすごい聞いてますあの自民党内部でももうもはやクールジャパンとを含めたこれ の, の資材環境は私混ぜていくっていうようなことはコンセンサス済みみたいなところがあって<笑><笑>まあ無視はできないだろうと<笑>、はい、でやっぱりねそ れ, はそれは自民党の中でもやっぱり世論を受けているであれだけ例えばあの農協さんとか えー、あるいは、えー、医師会みたいなそういう、えー、まあ団体、えー、みたいのもある中でその表現ということではこれだけが民意で来ていることを無視して進めてしまえばあの大変なことになるだろうと、えー、いうことは、まあ、自民党のあの幹部の人たちも分かっていてそれ知ってて入れてますからそ う, ですよ、ねあのー、そうしなかったら購入しないです、ね、そうそそそうそう、まあ、そういう意味で<笑>でも官僚の重さが分かっているので、えー、まあ、えー、実は。 えー、ということで、まあ、課長がもう直接乗り込んできたんだというふうに思っています、でそれ以外もですね、まあ、権利者として強い出版界なんかとも、な、まあ、何らかのコミュニケーションを図っていく必要があるかなとで、そちらからも何らかのちょっと打診も正直ありますので、私はあの全面戦争をなんかするという、まあ、野党とは立場違いますから、えー、ただひたすら潰し合ったりとか、罵のし合ったりということではなくて、 確かに権利者も海賊版の問題はなんとかしなきゃいけないってことこれ事実だし私も海賊版の問題はほっといてあの第一次権者は別にいいんだと、ね、何でもあの完全に民主捜がフリーということではないのであるいはもう海賊版そのもの民主捜じゃないよね、海賊版フリーということではないのであのいずれにしてもそこについてはどうやったらっとしどこを探れるのかということで、まあ、しっかりスタンスとしてやっていこうということで議論はスタートしたということはこの番組でですね、少しリークも含めて 皆さんにお伝えしておきたかったというふうに思っています。はいはいえー、ということで、えーあ、あともう一個はですね、はいえー、インボイスの話はちょっと伺いいと思っておりましてああの、ねまあ、あのネットの中でもです ね, ですねあの要はフリーランスの人たちが今後 の, あの消費税が、えーまあえー、いわゆる改変されるにあたって、まあ、インボイス制度というのになりますと。で簡単に言うとそのの消費税の えー、要は、えーまあ、もう納めるに当たっての明細を明確にするみたいな、はい、そんな制度ですか、ねはい、でそれについて山田さん、どう考えてるのかと、でそれ自身がその特に今後のです、ね、フリーランスに対しての、えーまあ、活動の自由というか、不利益につながるんじゃないかと、はいまあ、いう声も大きかったので、そのあたり、財務省とも、えーまあね、やって、はいえー、ますで、ちょっとその酒井さんの方から、まあ、報告を含めてですね、いきたいと思います。 はいいいですかまあ、一応、僕もネットを全部見てるわけじゃないですけどもえ今まあネット上でこんなことがえ議論になってますとインボイス制度を導入されるとまあフリーランス大変ですよとで収入が 10% 減るかまあ取引停止を迫られるかどっちかになっちゃいますということが今まあ話題になってるというかまあみんな悲痛な声を上げて でえーまあ、これは半分確かにそういうところの面もあるんですけれどもそうじゃない面というところもあって、えー、きちんとまあこれは何らかの政治的な対応しなければいけないんじゃないかなというふうに思ってますで、えー、とまずこれが事実なんですけど、えー、インボイス制度っていうのはじゃあ実際何かっていうとですね、まあ、ちょっと若干あの微妙なところがあるんですけども今度の10月から、えーまあ、予備段階が始まって2023年の10月4年後ですね、えー、からまあ 本格まあ、段階的本格導入、ちょっとあのあ言葉を濁すんですけど、段階的本格導入っていうふうになるんですね。で、やること自体は大したことないですよ。えー、これどういうことかっていうと、ここ書いてありますけど、2019年の10月から、要は来年、来月、来, 来月、再来月からはあの、今度は軽減税率が適用されるじゃないですか。だから、えー、請求書、例えばフリーランスが、えー、例えばアニメ制作会社に請求書を送るときに、 まあ、その場合はほとんど 10% だと思うんですけれども、えー、これはいろんな、例えばここに書いてある、牛肉2キロはえー 8% ですよ割り箸4箱は 10% ですよっていうのは、こ, うこれは 8% でこれは 4% だよっていうのを分けて請求しなさいっていうのが、えー、今後の4年間の話なんです。うん、もうこれ大 し, たこと大したことないけど、まあ、事務作業的には大したことないんですよねと。で、えー、じゃあ2023年になったら何を し, ろして、えー、くださいっていうふうに言ってるかっていうと、えー、この請求書を出した人の、 番号ですね今、法人番号というのが各社に振られてるんですけども、その番号と、ほ と, ほとんどの列を持ってください。その番号をここに書いてくださいっていうことだけなんですよ。で、まあ、えーまあ、そもそも軽減税率っていうのの可否は今日は置いといて、軽減税率っていうものをやる以上、まあ、こうやって 8% と 10% 分けなきゃいけないということと、それからまあ税金をきちんと補足したいので、こういうような番号をつけましょうということは、まあ、あの ある意味で、あとはこれ、例えばこあの請求書とかっていうのはまあ大体ビジネスなんですけど、小売店とかこういうのはなしです。<笑>小売店とか普通に今まで通り110円ですね。今度100円のもの買うとき110円払えば買えるっていう形です、ね、こういう請求書とかないので、これはそのまんまそんな難しくないんですと。で、えー、実はこれを考える上で知っておかなければいけないことがあります。 えー、と売上1000、まあ、せっかく2年前なんですけども、2年前の売上が1000万円超っていうのと、1000万円以下っていう事業者、あるいはフリーランスによって、実は対応が違います。どういうことかっていうと、えー、1000万円超が普通なんですね。えー、1000円、まあ、ちょっと仕入れがないものとすると、1000円のものを誰かに、えー、売りましたって言ったら、そしたら1100円で請求書出すじゃないですか、消費税 10% 入れて、今後 10% ですね。 で100円分の消費税を税務署に納めるというのが、まあ、これ、仕入れがない場合なんですけれども、実は、売上1000万以下の場合、まあ、これ、多くのフリーランスは、ですね年 収, 年収 と, まあちょっと売上はちょっとまた別なんですけれども、えー、まあ1000万以下の場合には、ですね実は、えー、現実的には、ですね今、こういうことをやってます。えー、1000円のものを売るときにです、ね、まあ、消費税100円で請求するんですけれども、実はその人は納税義務がありません。えー、どういうかというと。 ことかとととかいいいうう、えー、実ははそのの100円分でですすね今得しちゃっているというのが現状ですもちろんこれについては、まあ、財務省自身は、えーまあ、そもそもその納税義務のない事業者が1100円で請求すること自体については、まあ、想定をしていないというふうに言ってるんですけれども、えー、そもそもあのまあ実態としてはほとんどの取引がこういうことになっているというのが現状なんですね。 だから、まあ、正直言っちゃうと、はい、本来は納めなきゃいけないかもしれないあの消費税分100円の分に関しては売上1000万円以下だからという理由で納税義務がないから、はいまあ、言い方悪いけど消費税分得しちゃってると得っ、はいうん、しちゃってるんですね。と、はいはい、いうことなんですね。じゃあこの今までと2023年の10月からもう4年後から何が変わるかというとこれ今までですね。 フリーランスの人が会社 A に1000円で物を売りました、でその1000円で仕入れた人は1500円で会社 B に売りました、まあ、こんなような1000円で売って1500円で売るという、まあ、この人たちは500円利益を得たという、こんなような取引があったときに、今までの場合はどうなっていたかというと、えー、フリーランスの人は1100円で請求します、1000 円, 円と消費税100円ですね、で会社 A は1500円と150円で会社 B に請求書を出しますと。 で、この時にどういうことかっていうと、まず、さっき言ったようにフリーランスの人は、えー、100円で消費税を売ったとしても、まあの、納税しないでいいんで0円しか納税してません。で、会社 A はどうしてたかっていうと、えー、まずこの会社から見れば、消費税100円を払ってるんですよ。まずこのフリーランスに。100円を払って、えー、こっち会社 B から150円の消費税をもらっているので、えー、100円払って150円もらってるので、差し引 き, 差し引き50円、えー、この人は消費税を 受け取っていることになるのでそのでそ分を納税しますというのが今までの流れなんですね。でところが、今後このフリーランスっていうのが免税事業者め、消費税払わないでいいよっていう人のままでいるとどうなるかっていうと、同じように1000円足す100円の請求、それから1500円足す150円の請求したときに、ここがフリーランスが免税事業者、要は消費税を納めないでいい人の場合には、この会社 A が150円を納めなさいと。 簡単に言うとですね、まあちょっとその移行措置があるんですけどもここから6年ぐらいですね移行措置はあるんですけれども、まあ、簡単に言うと今まで50円しか納税しなかったよ か, よかったものが150円納税しなきゃいけないということになってこうなると会社 A が困ってしまいます、えー、いうことが、えー、まあそもそもまあ皆さんが気にされてるで、えー、さっき入れたその収入が 10% 減りますよっていうとそのさっきのですね、この会社 A からしたらいやいやこれ困るでしょうと思う100円 請求してこないでしょっていうか、えー、ここね、消費税100円請求 し, してこないでっていうか、この会社が免税事業者じゃなくて、えー、納税者になればいいんですよ。今まで免税っていうか、税金免除されてたのをちゃんと払うっていうふうに言うと、この人は50円しか、この人が100円払うので、税金をね、百円払うようになるので、この人が、えー、50円だけで済むようになるっていう、えー、そういうことなので、結局のところ、えー、フィーランスとしては、 消費税をきちんと払う。これはちょっとごめんなさい。収入源の源が源になっちゃってますけど、えー、消費税 10% を今まで払ってなかったのは払うか、えー、消費税なんで請求してくるのっていうことで、えー、10% の値引きに応じるか、まあ、ちょっとこれ厳密にちょっと 10% じゃないんですけどもね、えー、10% の値引きに応じるかっていうのがこうまあ2つに1つだということでインボイス導入制度が導入されるとまあ 10% ーセント。 まあ、それから取引停止を迫られるというのがこのえまず実態です。で、ここはまず皆さんにし一つ知っておいてほしいのが、えー、まずこれが起きるのはまず4年後ですと。こういうことになるのは。それまではえ特に何も今までと変わりません。だからえまあ10月から確かにえこの移行、このさっきのですね、こう 8% と 10% に分けて書かなきゃいけなくはなるんだけどもだから別に急になんか、えー 税金を4年後からですと何かあったとしてもそれはまず理解してくださいで、えっと、ここからま あ, あの僕の意見もあの少し入っているんですけれども本来はですね、えー、今まで消費税というものを、まあ、払ってなかった人たちがいるということであれば払わなければいけないっていうのが僕は原則論だと思います本当はね、えー、本当はその消費税分といって請求してるんであれば、うん、それはやっぱり消費税としてきちんと払わなきゃいけません 事実、財務省もその一つの目的だというふうに言っていますで。ただし、これ事実現実的にはフリーランスの人がこの消費税をきちんと払うことによって 10% の収入が減っちゃうと。でこれ、あの売り上げが 10% 減るんじゃないですね。収入が 10% 減るんですね。構造あの多分ビジネスやってるフリーランスの方であればわかると思うんですけれども、売り上げと収入は全然違うくて、うんえー、収入が 10% 減るということなので、えー これはなかなかその現実的な厳しい問題です。うん、でも、えー、じゃあ、そしたらこういうの制度導入したらそうなっちゃうんじゃないかっていうことは、これやっぱちょっとちゃんと別であの僕は対応する必要があるんじゃないかなというふうふに思ってて、これアニメーターとかもそうなんですよね、あの個人事業主でやってますという人はいわゆるフリーランスという人だし、まあ、めぐめぐも多分フリーランスというふうに言われる人たちだと思うんだけど、はい、今の収入が自動的に 10% 減っちゃったら大変でしょ、ね、売り上げじゃなくて収入が減っちゃった。はい、これはやっぱり そのまあ、いわゆるアニメーター の, その業界の話もあるんですけれどもえきちんと取引形態というんですかね不利な取引形態を結ばされてないかというようなこと、えー、なんかであったりとかあるいはこういう、まあ、今アニメーターでは作ってますけれどもガイドラインというんですかね、えー、こういうものに対してはきちんと例えば契約書を書きましょうえそもそもなんか変更があった時には、えー、追加でお金を払いましょうというようなことを、えー、きちんとやっぱりやっていくというのが原則なんだろうなと。これはなかなかか 苦しいですし、まあ、そういうのが本当にいいかどうかっていうの は, これは難しいんですけれども、やっぱりその消費税を、やっぱりちょっと今までが異常だったんですね、3% の頃は良かったんですよ、3% は別にあの額が結果的にそのもらっちゃってる額が、疫税としてもらっちゃってる額が少なかったんだけど、だんだんだんだんこう消費税が上がってくるにつれてその、消費税分で儲けちゃってる分っていうのが実、実質上大きくなってきちゃったんですね、うん、徐々に。 だから、えー、どこかでこれをきちんと、あのー、やらなきゃいけないんじゃないかなということですね。だから免税をやめるっていう、そういう話なので、えーまあ、免税をやめるというか、本来はこれ、多分ですね、10% 余分に請求するのは、いろいろ会社がありますけれども、基本的にはだめなんです。だめというか、まあ、想定されていないことなので、えー、そうですね、下請けが 安, く安すぎるとか、そういったところをやっぱり変えていく必要があるんじゃないかなと。 財務省も、まあ、これやるとしたら中期長、中小企業、えー、長です、ねはい、なんですけれども、まあ、例えば本当にアニ メ, アニメだめんなのいフリーランスって何人いるんですかっていうことも答えられない状況なんですよ、簡単に言うと。でえじゃあ、本当にフリーランスっていう人たちが何人ぐらいいて、その人たちがどのくらいの収入を得ていて、どういうことやってるのかっていうことを、まだ4年間ありますから、それまでの間に調べた上えで、適切な対策っていうのは、これは取んなきゃいけな い, いな。 でもうこれはこのものをやるってことで、はい、法律は通ってるんだよねそうですもうすでに法律は通ってだから、本当はこの話は、その法律が通ったときに議論するべきだったんだけども、うんうん、いよいよこれ消費税が上がるっていうことを前提に、うん、多分メディアの方が伝えたのか、うん、誰かがふ、はい、あのこのインボイス方式にか、ねはい、インボイス方式って前結構議論になってるんだよね、実ね。言うとね、はいあのーまあ、今更、えーまあ、あの注目されたのかっていうことなんだけれども、うん、と。 いうことなんですねそれからもう一つは、えー、とつまり、その取り分が減っちゃういわゆる消費税分、実は払わなくて払わなかった分が払わなきゃいけなくなっちゃったという話と手間はどうなのかって話ね、うん、よくもう一つはあのコストがかかるとこれを収めるにあたって手間が大変なことになるその手間のことは一体どうなってんだっていう議論なんですけどどそこはどうですか、まあ手間は2個あります。一一つつははいまあ、フリーランスに限って言えば2個あります、うん 先ほどあの請求書に番号を取らなきゃいけないと言いましたで、えー、法人の場合は、いわゆる普通の株式会社の場合はもともと法人ナンバーっていうのを持っているので基本的にはそのまんまです、うん、ただし、えー、個人事業主の場合は普通はあのー、法人ナンバーを持っていませんので、うん、新たに取り直さなければいけません、まあ、これは1回でいいんですけども そ,、まあ、その手間がかかるというのと、えー、それからもう1つが今まで消費税払っていなかったので、えー、それを払わなきゃいけません、ね 6, 月の末かなえー、6月の30日に。 えー、3月3 6月の末5月でしたっけ、消費税、えー、5月か6月かちょっと忘れちゃいましたけども、に、えー、1年間分の、えーまあ、消費税を払わなきゃいけないと、でまあ、1000万売り上げの人であれば、100万円の消費税を払うということなので、まあ、額的にはやっぱり大きいし、それからそのためにまあ税務署に書類を作って、ですね、えー、簡易課税制度っていうのがあるにせよ、えー、いずれにしてもやらなきゃいけないというところは、手間的にはかかるところ。 そういうのが、まあ、あの随分インボイスに関しては、えー、理解されているのか誤解されているのかわからないんですけど、まあ、消費税のもともとの本来論に戻った感じではあるが、えー、確かにその、まあ、手間という部分は多分今まで何もしないでもそのまま消費税もしかも払わず に, にダブルでこうやられるということについて納得ができないという人も、まあ、いるというのは事実なんだと思うんですよね。これれが原則にに立ち戻って払払ううべき人は全員払うそれから補足するために インボースみたいな仕組みを作りましたたよとでただこれはもうちょっと4年間議論ができるので私もそ の, あの実際手間やこのことによって、えー、全体の経済がおかしくなるのでは意味がないからちょっとスタディはしようというふうには思ってはいま す, す、ね、ただいずれにしてももうすでに通ってしまっている法律なのでこれをひっくり返すとなると相当大変だったら間違いはないんですよね、えー、ということなので、まあ、一応今日は事実としてしっかりまあもう一度調べたことと 財務省等の見解を含めて、えー、きちっとお伝えしておく必要があるかなと思ったので、えー、伝えておきました。 うん、もういい音に入僕、多分何を言うかしてるけど、ね、<笑>何でも言われるんですよ、これはどうなってんだ、山田さん悪い、あれはどうなってんだ、山田さん悪い、山田さんにあのツイッターでもこういうふうに言ったんだけど、反応がな い, いや、ちゃんあの、ね、一個一個大事だと思ってることは調べたらこうやって伝えるつもりだし、その義務は感じていますが、はい、あのやっぱりね、あのそのキ ャ, キャパオーバーな正直、状態もある。 でもそそうでか確かにでも大事だと思うことについては決して無視することもないしもうみんな、その次の日に答えをくれよと言われても我々もちゃんと裏を取って全部、財務省本件だってあのちゃんとたネットで調べるんじゃなくて財務省わざわざ呼んでレク受けて間違ったことを言っちゃいけないし今後どうなるのかということの生な直接の責任者の情報を取って伝えてますので。 ああのまあ、そういうふうに、ね、少しご理解をいただければ<笑><笑>これがあるんですよ、いっぱい、これがね、こねこれ僕の仕事って思うようないいあことはあるけどでも、しょうがないです、54 万, 万人の人たちに支えられて、はいはいはい、通ったことは間違いがないので、54万人からのいろんな疑問、あのね意見、不満、はいはい、まあ受けていくしかないと思いますが。はいはい この番組を含めて私はできるだけ誠実にお答えしていこうというふうに思ってますのであのそこはご承知をお聞きいただきたいと思ってます<笑>はい、はい、でさてあのそういうことで、まあ、3つあったんですけどあのいよいよ大切なのも11時になっちゃうじゃん100日プランというのを急いでやりたいなというふうに思ってますで100日プランとは何かというと先ほど言いましたが重要な問題を、まあ、まず3か月間で指導させるとで四、えー、つ 今置いてるんですつは年金の問題ね、でそれからもう1つは花粉症撲滅、でそれからイノベーションとテクノロジー促進のためのえ阻害法律とか国の施策をの見直し、それからまあ、今もちょっとこれ関係していくんだけど、政策現場の、えー、待遇改善問題ですね、えー、特に非正規雇用の問題なんかも含めて、まあ、この4点はですねしっかりやっていきたい、じゃあもう1つ、えー、その他の問題はどうなっちゃってるのかということですね。はい、例えば子ども庁とか児童養護の問題、うん それから尊厳者、安楽死、介護問題、それから知的障害者等の問題というのがあって、まあ、今回の100日プランには入れていないんですが、実はどう仕分けたかというと、100日プランというのは、えー、と多分私がもうやらないと、やらないし、やれない、誰もやらない、無理、でそれ以外の、実は子ども庁の問題というのは、自民党の中にも子ども家庭庁という形で、これ、自民さんなんかが中心になって今、議論してたりするんですけれども、一応、議論はあるんですね。 でそこと乗っかるか一緒にやるかということがあるのであまりスタンドプレーをやって自分だけが推し進めると潰されちゃうからそういうそのすでに例えば尊厳者なくしについてもいわゆる尊厳士の議論というのはあの始まっているし、ね、介護の問題多くの人が議論していたりするし知的障害者の問題も一部あるのでここについては私だけがこう目立ってドーンってやるっていうことをせずに今あるところともどう組めるか組めないならやります。えー、そういうふういにしてった方が建設的だろうと まあ、いうことで、えー、この問題はです、ね、100日プランからは外して、えー、やっていくとじゃあ100日プランってもう一回何なのよということで少し、えー、坂井さんの方からす、ねはい<笑>はいえー、今もう言いました、えー、年金問題可視化ですねで、えー、これはあのとにかく1年後までにはこういう形でもって一つ結論を出したいあの例えば連携の問題1年間で解決するわけじゃありません。も どういう課題があって海外なんかどうなのかということをもう一度、スタディしてまずまとめよう、これをもとに、えー、まあそんなに時間をかけるつもりはないですけれどもじゃあ、日本型のあ る, あるべき年金ってどういうふうにした方がいいのかでそれから花粉症撲滅に関してもすぐできるわけじゃないですけどもあの素案とロードマップですね、今後何をやっていくのか今どういう現状なのか何ができるのか、はい、じゃあ、すみません、えー、っと最後もう時間も来てますので。はい まとめていきたいと思いますが、えー、今あの、この表にあるようにですねあとイノベーション、それから、えー、現場改善あとプロジェクト X って何かっていうとまあ、5つ立ててですね皆さんからの意見で決定したいなとい う, ふうに思っていまして、はい、あのぜひ皆さんからですねこういう問題をいち早く100日プランの中でクイックにスタートしてほしいということがあれば、えー、ご意見いただきたいなというふうに実は思っています。はいはい でさっき、あのちょっとマトリックス作ってたん、ね、なんでこの100日プランを作ったか、ね、はい、はい、でこれは、ちょっとぜひ坂下さん、さくっともまた止まっちゃっあた、えーはいまあれだからこれあの、いくつかこうマトリックスを作って、ですね、うん、こんなようなところをやっぱりプロジェクト化したいなっていうのを考えていますで、縦軸が山田さんしかやれないよねっていうのと、まあ党内に協力者、まあ、党内だけじゃないですけども、もまあ協力者が多いっていうところで、まあ、やっぱりこれはやっぱり山田さんしかいないっていうところを、やっぱりプロジェクト化したいですね。 だやっぱりその短期間で解 決, 可能解決まで時間がかかるという軸もあると思うんですね、うん、やっぱり時間がかかるものだからこそ、まあ、1年という長い期間をかけて、きちんとした方向性を導き出していくということで、えー、まあこういう軸でいうと、右上のところですね、うんえー、ここのところについて、やっていいいきたいなという短期間は今言った、教員の問題だったりとか、うんはいね、多分ブロッキングに対する対処、対応、はい、というのは、もう日々のことでやってますので、はいはい、ちょっとプロジェクトとは違うのかな、はい、と。 星間はプロジェクトって形だこうやりたいなってますでは、えー、いで、えっで、と、一応こんな感じでですね、えー、まあ100日間それからいまあ、先ほど言った目標っていうのは1年後を目標にしてますので、えー、1年後までにどういうことをやりやれるのかということを考えていますまず100日後にはですねまあこの100日後からまあオリンピック開会式がたまたま7月24だったのでまあそれをターゲットにしようと思ってるんですけれども、うん、で100日後 からオリンピックまではなんとなくワーキングチームをまあそのそれぞれ5つのプロジェクトごとに立ててテーマごとにまあそれぞれみんな検討していく必要があるんだろうなというふうに思ってますでそれまで何するかっていうとまずワーキングチームを作るためには課題を設定しなければいけない要は今ある現状を見た上で何が問題なんだ何が課題なんだということを定義しないとこのプロジェクト進みませんので、えー、例えばアニメザルの給与が低いっていうのに対してもさまざ、あ、まなその な, なぜっていうところの原因を探っていくとですねいろいろな原因があると思う そのために課題の設定が必要です。で、解決 仮, 仮説っていうのは、まあ、こういうふうに変えたらいいんじゃないか、こういう法律を変えたらいいんじゃないか、何をやったらいいんじゃないかっていわゆる打ち手の方向性ですね。これを決めたいと思ってます。まあ、これごとに多分、ワーキングチームっていうのができるのかなと。で、それについてのメンバーを決める。で、実際にどう進めていくのかっていう、この100日後の実行計画っていうのをここで立てていきたいなとで。クイックインっていうふうに書いてあるんですけども、これも一つ大事なことだと思っていて、1年以内でなんか一つは成果出したいと思ってます要は 1年後に報告書は作ろうと思っているんですけれども、いや報告書って結局、気上の空論なので、いや、そうじゃない、まあわかんないですよ、例えばアニメーターの給料であれば、なんかの制度が変わったので1、1% 給料が上がりましたと、それもちっちゃいかもしれないです、でもやっぱり一歩でも実現する、あるいはその実際にまあ成果を出すということは、やっぱり大事だと思います。 まずやりやすくて、成果が出やすいものっていうのをここで選んで、実際にやっていくっていうのが、今、考えているプランですね、まあ、これを5つのプロジェクトで、それぞれやっていきたいというふうに思ってもうさっきからコ、はい、コンサルの資料だ、コンサルの資料だと、みんなうちはコンサル出身なので、<笑>これが当たり前なんだけど、でもこれは別に30分ぐらいで作った資料なんで、なんか、コンサルっていうか、はい、いや政治家がね、はい、おかしいと思うんだよね。はい <笑>こんなに実現力がないっていうか、はいはいまあ、でも会社も大きい会社も似たり寄ったりところあったりするんだけれども、はいまあねはい、だからコンサルが儲かるんです、ね、そうそうそうまあリアライズしてやっぱり成果出していくっていう、うん、で口でギャーギャーギャーギャやるのは甘いんだけどドキュメンテーションしないだとか課題をきちっとあのまとめられないだとか、まあ、そういう能力がないとなかなかですね口であっと文句言ったりとか、はい、やるべきだ、はい、ってべきだってだけをずっと書くばっかりが偉そうで前にちょっとも進まないっていことがあるので。うん まあ、ここはしっかり、はい、あの我々、我々の出身がみんなビジコンですから、はい<笑>あのはい、問題解決のためにしかも、はい、与党ですからねあの問題も解決できない前に世の中も進められなかったらいらないのではっきり言って野党になった方がいいってことですから、はい、あのそこは責任を持ってやっていきたいと思ってます。はいはいでえっと、ポリシー、はい、あポリシー決めました、はい、これ大事でしたね、はい、今回、はい、オープン、はい、結果重視、優先順位付け、うん こののつを今回のポリシーにしましまたで。オープンというのは、まあ、この資料もそうですけれどもやっぱりこう例えば1週間に1回2週間に1回とい う, こう中で進捗がどんどん進んでいくと思うのでそういうものはやっぱり資料も含めて皆さんに見ていただきたいなとで当然進捗というものがありますので最初に作った目標というものに対してどのくらいの会議があればそれをじゃあどうやって解決するのかあるいはスケジュールを変えなきゃいけな い, いけないのであれば変えたということをきちんと皆さんに対して見ていただき でそれに対してチェックもしていただきたいですし、いいアイディアがあれば、どんどんどんどんいただければ、えー、それは<笑>、はい、当然。いやもうみんな玄奏さんになってましたね。戻りました大丈夫ですか戻りました。はい。はいはい、えー、結果重視からですか、はい、はい。お願いします。これ、大丈夫なのかなまあいいや。まあ、一つ目はオープンですの、ね、で、二つ目は結果重視、えー、ということでやっていきたいと思います。悪者探しなてそうです、はいあの。どうしたらよくなるのか。悪者を探したところで、 あのー、何もいいことは生まれませんまあただしそのいい悪いとはとかではなくてそこに原因を探る理由があるのであればなんかやる人があるかもしれませんでも別にそれはその人が悪いじゃなくてもだってそうなっちゃったらただしょうがないじゃないですか、うんうん、だからその現状を直視した上でどうしたらよくなるのかっていうことを議論していきたいというふうに思っていますそれが最後優先順位付けですねこれやりだすと例えば100個課題が出てくるんですよ、うんうんうん、でも100個課題が出てきた時にえー 100個全部できるかって言ったら、それは当然できないわけですよ、まあ、そのうちできて5個とか10個とかかもしれません、でも、その効果の高いものとか、やりやすいのものっていうのを、例えば100個の中から10個選ぶことで、成果としてはたぶん 50% とか、そういうことところが回ってくると思います、そういう意味で優先順位付けをして、ちゃんと成果が上がるようなところ、あるいはやりやすいと、言い方悪いですけれども、でも、やりやすいこととやりややすいやりにくいことっていうのがあると思います、うち手として。 その中で優先順位付けをした上えできちんとそのやっていくというのを今回ポリシーとしてきましたのでこの3つを我々意識しながらこうプロジェクトというのを進めていきたいなというふうに思いますあのまあ別々に自民党を変えるためっていうよりも自民党がどうであったとしてもあの、まあ、有権者と国民の生活なりが、まあ、良くなるかどうかっていうことが最大のテーマだと思うんですね。 で自民党を変えるとか言ったって何をどう変えるのかっていうことをやっててもしょうがないと思っていて自民党をとりあえず置いといたとしても我々にとってまず大事なことは何っていうことをしっかり定義してでこういうことができれば、あのー、変わっていくると思うんですよねで多分、自民党の中でもしこういうのを見て成果が出てくることを見てもらえれば他の議員も追随してくる。 で実は五54万今回取ったことでものすごいんですよね、連日自民党議員が押し寄せてどうやったのか<笑>、はい、自分たちもそうやってで特にその若い人たちとのコミュニケーションをどう図っていくかというのは課題だったということをみんな言っていて動き始めているんですけどもうそんな54万票のことはいいから、えー、むしろ我々は我々のやり方で政治はどう変えていくのか前に結論をどう進めていくのかということを見せつついい方向に持っていくというのかな。 そうでないとなんか悪い悪いってずっと言い続けてじゃあ何がいいのよっていい状態なんかないじゃんむしろいい状態っていうのは我々が設定したような課題をちゃんと、えっと、政府も政権与党も解決した時だっていうことしかないと思ってるのでそういう意味でここがすごく大事でもちろん私も一人しかいませんから議員としてはこの事務所を含めてやれることってのは限られてるから、はい、前も言ったように、まあ、こういう課題設定をしてまだまだ日本の問題っていっぱいあると思うんですよ。 でも今回の選挙を通じて、まあ、表現の自由プラス重要だと思ったことに対して絞って次の世代の課題ってことこを、まあ、設定してこれについてはとにかく、まあ、もちろん3ヶ月で全部解決できるわけじゃないけれども、まあ、道筋は見えるようには持っていきたいと、まあ、いうふうに考えているというアプローチをまず理解してもらいたいんですね。 だからあんまりもう何党が悪いとかいいとかって党派性を言い続けるよりも、まあ、1人でも議員はできることがあるんじゃないかっていう可能性を、まあ、次の、まあ、選挙の奇跡の次に起こしたいあのムーブメントというかあの立ちノベーそうなので、はい、えぜひ、えー、そういう意味であの皆さん応援していただきたいしオープンな姿勢で毎週こういう形でもって何が進んで何が駄目だったかということについてもきちっと公開していこうと思ってますので。 あのまあ、しっかり、えー、見ていっていただきたいと思ってますはい、はい、さてさて最後ですね、はいえー、でえー、っとじゃあまずあの、まあ、皆さんに先ほど声を聞きたいっていうのがありました、えー、こういうことをやりたいなというふうに思ってますまずさっきの、まあ、決まってる4つですね、えー、年金問題花粉症イノベーション政策弁待遇改善というこの4つについては、えー、これそれぞれで今我々が知らない問題とかあると思いますあるいは解決策ですね こういうことだったらもう解決できるんじゃないかっていう、まあ、この2つを、えー、どういう課題どういう問題があるのかっていうのを1つでもう1つは具体的にどういう解決策があるのかっていう皆さんのお知恵をこう拝借したいというふうに思っています、うん、まあこういうところからやっぱりプロジェクトって進んでいくしそこからどういう問題を課題設定するのかあるいはどういう仮説として打ち手があるのかっていうことが、まあ、我々アイデアとしてまだまだ足りないところがあるのでここを皆さんに募集したいなと。 ででもう一個さっっきやったすすねね、えー、プロジェクト X です、ねえー、ちなみに議員会館の改正はさっきのマトリックスで言うと左側の短期でできるというこうになっちゃいますので、えー、できればまあ長期でやるプロジェクトでやる意味が、えー、あるようなんですね、えー、ものを皆さんからアイディアとして募集をして、えー、やりたいなというふうにあの考えています。はいはい ということで、はい、ええー、すみません会見が途中いろいろ切れたりもしましたけれども、はい、まああの最初の100日プランですね。え今日はまあスタートということで、しかも今日はメンバーもですね、あのー、少し充実させて、はい、ええー、外野で聞いてますけども、はい、<笑>えこんなことを本当にやるんだみたいな。本当にいいの？コミットしちゃったよ。はい、やりました。やりました。<笑>あのーはい、これ<笑>でも。 いいじゃないですか、はい、ということで、えー、進めていきたいと思ってますちょっと回線の件は、まああのー、今日は反省するとこも多かったんで、はい、来週までに策を追っていきたいと思ってますあの夏休みに入ってもです、ね、うちは泊まることなくしっかり仕事していきたいと思ってますので、はい、あのぜひ皆さんまた引き続き応援いただきたいというふうに思ってますあの何度も繰り返しになりますがコミケ回線9日10日10時中にやります えー、売り子も3日目、ですね西野市35の A で、えー、やります、それから東京ホラムもですね、えー、やりますので、まあ今日言ったような内容も、あの直接皆さんにあの再度お伝えしたいというふうに思ってますけれども、いずれにしてもですねあの頑張って、まずスタートってすごく大事だと思ってますので、えー、負けずに頑張ってやっていきたいというふうに思っています。はい、はい、ということで、じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。はいはい 菊池さんお願いします。はい。画像があります。画像 は, はい。ええーはい、あのちなみに新刊も出るので三、はいえー、日目ですね。日曜日ぜひ皆さん来てください。はい、よろしくお願いします。今出ている画像なのですが、私があの山田太郎さん五十四万票獲得おめでとうございますという気持ちを込めて、私の戦闘力は五十四万ですというキャラあのメグメグのキャラクターが山田次郎というキャラクターを持ってるよというシールを作らせていただきました。<笑>はい こちらをその50枚しかないんですけど、はい、50枚限定であのエイフィーさんのスペースであの配布させていただきたいなと思ってます。あ, あ、売らないんですか。あのこっちの左側の普通通常のメグメグだけ、はいはい、あのメグメグのこのアクリルキーホルダーにおまけで付いてくるんですけど、こっちの私の戦闘力は54万ですは。 あのおめでとうございますっていう気持ちで少ないんですけど50枚限定で配布させていただきますので<笑>ぜひよかったらあ の, のために並ばなきゃいけないじゃないか<笑><で><笑>ぜひあの山田さんの売り子時間私もいるいるのでよかったらよろしくお願いしますあ私あの朝ライブのリハーサル行ってるんでいないんです<笑> 54枚はどうだっつってますけど ないんですごめんなさいあの。ちょうどぴったり五十しかないですあ。そうなのね。はい。と、はいうことだそうです。この子あのすいません千円で売らせていただきます。これはそうはい。はいアクリルキーホルダ千円です。はい、あの私の収入になるのでよろしくお願いします。は い, はい、はいはい、以上です。はいということでじゃあよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ皆さんぜひ あ, あのコミケでお会いしましょう。はい、はいはい、じゃあせーののしー。のしー 今日からですね、新生3チャンネルということでもありますけれども、議会館に移って、えーきえー、議銀活動が始まりました。ぜひ、えー、応援引き続きよろしくお願いします。<音楽>